はいおはようございますラスカルでございます本日はですね、まあ、コラボ動画ということでまず自己紹介をお願いしてもよろしいですかはいはいはいさい嫁ニです。 本日はヨメニーさんとのコラボ動画ということであのご存知の方もいらっしゃると思うんですけれどもヨフカシさんですよね。はい、あの月曜からというのが皆さんヨメニーさんがなぜヨメニーかというのは、ねまあ、YouTube の規約上説明ができないので<笑>そこで、ね、あの各自あのお調べいただければと思うんですけれどもヨメニーん、ね、このさんこの千葉にです、ねはい、沖縄の料理屋さん沖縄のというか、まあ、中華料理屋さんですね。はい 経営しているということで今回は、ね、お声がけをいただき僕が、ね、この食べに来たんですけれども、はいえー、お店の名前が琉球マーラー食堂でよろしかったですかね、はい、お店のコンセプトが、はいえっと、沖縄の食材を、はいえっと、中華にアレンジして、はい、あ皆様に食べていただこうというコンセプトで、はい、沖縄の島唐辛子とかあぐ、はい、ー豚とかを使って、はい、あのそれを中華にアレンジして、はい、いや僕もあの本当にの沖縄の食材大好きなお楽しみです、ね 私好きで、このコロナ禍になる前まで、ほとんと2ヶ月1回ぐらい沖縄行ってたので、はい、え嬉、ー、し い,、はい。いろんなメニューいただくような形で大丈夫ですかはい、あの、お店のおすすめを、あ、たくさん食べてくださ い, ああい。ありがとうございます。じゃあちょっと、えー、これからね、おすすめのメニューをいろいろと作っていただく予定となっておりますので、後ほどね、食べるシーン撮りたいと思います。今回ね、もちろんコラボ動画なので、ヨミニーさんの方のチャンネルの方でも、動画が上がる予定ですので、ぜひね、概要欄に記載のヨミニーさんのチャンネルの方で、そちらの動画の方もご覧ください。 とといいうことでただまね料理到着しておりますますずねいただくのがランチメニュー平日のねランチ限定で出している麻婆はんこちらをね3種類いただきましたこちらが四川麻婆はんで赤麻婆はんに黒麻婆はんとこれ、ね、3種類いただいたので、まあ、辛さとかね香り比べていきたいと思いますそれではいただきますちょっとね今回特別にいろいろ頼んだんですけど 普段ね、あの汁物全部つくんですよ。ただまあ、三つだと多すぎるということで、まあ一つだけいただいております。まずこちらかな。これ通常デフォルトのええ、シセンマー防犯でございますね、うん。めちゃめちゃうまいですね。あ、うん、あのね、こちらのお店。 あの嫁兄さんとね一緒にお店やられてる方がいらっしゃるんですけどその方が本格的なねあの中華料理屋さんを経営されたりとかもうね修業されたりとかしてもうマジのね中華料理なんですよジ ャ, ジャンとか も, もうお店で炒めてって感じなんですもんねいやすげえわでこれがえっ、ー、と480円どうなってるんですか<笑>いや本当にとてもじゃないですけど多分こういう普通の中華料理で食べたら 800以上間違いなくしますよねそれが480円ということでこれね本当に平日限定だけなんでぜひ、ね、皆さん食べに来てみてくださいうげえうめえんいし見えるかなこんな感じねい う, うまそうじゃないこれ これ今日の撮影終わる頃には僕汗びちょびちょっすねきっと<笑>これちなみにヨメニさん、はい、あの普段、はい、ランチ営業してるとどの麻婆飯が一番出るとかあるんですか、はい、やっぱこれが一番デフォルトが出るんですねでもこれでも結構辛いですけどねエアコン今ガンガンついてるんですけど今汗がもうすでにか<笑>いてきましたね<笑> うん、やっぱあの本格的な中華って甘みがあるから自分が感じてる以上にこう発汗作用があるというかこれ480円ですよねお客さんの僕が言うのも何なんですけど値上げした方がいいんですよ<笑><笑>絶対うんうん、まっとりあえずね一皿目は完食でございますね いやペロリでですすねこれは一瞬ですもう本当にめちゃめちゃうまいなぁじゃあ続きまして2品目でございますねこちらが赤麻婆飯ということでちょっとカメラ越しで伝わるのか分かんないんですけどこのラーのね赤さはもう断然こっちの方が上ですね<笑> 四川 の,、ね、の方はどっちかっていうと の, のジャンっぽいような味噌にもね醤油味噌みたいな感じのいい香りがするんですけどもこっちは確実にラですねもう匂いがいただきますねこれもいただきますこっちの方が好きかもしれないですねこれうまいですねさっきの方はジャンの方が強いのでこうもったりとした辛みなんですけど やっぱねラー油系、このラーが強いとこう抜けますね、辛みが、スこーンとや汗止まんなくなってきた、<笑>うん、あーこれ、うまでも嫌な辛みじゃないので、そんなにこう辛みが得意じゃなくても食べれるような感覚はやっぱり残らないので、抜ける感じの辛味ですね、うん、汗だくだ。やっぱ タ オ, ル タ, オルタオルがすごいやっぱ姿勢はすご い, <笑>すご い, すごいうん。じゃあちょっとこれもう最後ですねようんよ っ,、うん、っていうことでこれ2皿目の赤麻婆飯も完食でございますじゃあちょっとね3品目でございますこれ見えるかな皆さん黒麻婆飯ということで、うん まあね、見るからにこのォアジャオかな、山椒かな、上にね、もうがっつりかかっております。このメニューだけね、え別皿で提供されるんですけど、山椒でございますねこちらのメニューは、まあ、自分で吸って、一番香りのいい状態でこれをね、かけられるらしいので、かけていこうと思うんですけど、あのですね、僕、実は、あの辛いのは好きなんですけど、しびれがね、結構、耐性なくてですね、<笑>ちょっとこの黒麻婆飯若干ね、心配。<笑> いただきます<笑>来ますねだいぶああおすごいわやっぱねしびれめちゃめちゃきますねでもあーあくるな<笑>あのもう粉末状だけじゃなくて今すりたてのものも入れてるので なんだろう新鮮な山椒とかホワジャオってオレンジっぽい柑橘系っぽい爽やかな香りするじゃないですかそれも、ね、しっかり感じられるのでこしびれとか辛みだけじゃなくていろんな、ね、風味がああさって喋りなくなってきたら<笑>調子乗りました僕は完全に、うん、でもしびれ系が大好きな人にはたまんないと思いますベロの付け根が取れそう<笑> でもやっぱりベースがしっかりしてるからかこんだけねホアジャオとかさんが乗っかってても苦味とかは一切ないですやっぱちょっとね多すぎるとその嫌な部分の香りがね出やすいんですけどこれすごいなと思いますね、うんうん、なんか来たなこれ<笑>なんか来ましたねし地獄 うえ地獄う え, えあのすいま皆さんこれで正直間打ち合わせで聞いておりましたこれが来ることただ想像の3倍ぐらい色が濃いんですよね<笑>すごいちょっと皆さんこれ4品目ですねはいカメラ越しの真っ黒すぎて分かんないですけど地獄麻婆豆腐ということで濃こいなこれ でもめちゃめちゃ辛いですよねこれおそらくもうちょっとひとまずねあの熱々のうちに一口食べてもいいですかちょっと熱々のうちにねこちらも一口いただきます<笑>ん正直言っていいですか あのもう辛いなのか何なのかわかんないっす<笑>もう口がバグってきてますねあでも辛いんだなこれ辛いんだなこれ辛いんだな辛いなでもしっかりうまみありますね油分っていうんですかねラー油分のが多いのでもうちょっとで、ね、そのマーボーのうまみバカになってるのかなっていう思ってたんですよねちょっともう下もバカなんでちゃんとあのマーボーのうまみは今の状態ですらも感じ取れるぐらいなのでやっぱ普通に1品目食ったら もっととうまいと思いまいい思すただもう僕はよく分かりません<笑>正直あのねオーバーリアクションとかじゃなくてマジで辛いからねこれ<笑>この後もねいろいろいただく予定なんですけどい1ターン目から山場みたいになってますね今<笑>ということでね今ただいまこのマーボー系ね4種類頂 い, いてきましたあのすいません デザートを一品ください<笑>すみませんありがとうございますありがとうございますあーマンゴープリンでございますねマンゴーねこれちょっとねマンゴープリンいただきますねこれうまい<笑>うまい思ってたマンゴープリンじゃなくてガチのマンゴープリンじゃないですか めっちゃうまいやつじゃないですかこれこな何て言うんだろうムースみたいなねちょっとこうザラッとした口当たりの残るいい溶け具合にするほんとうまいマンゴープリンス で, す、ね、でまた果肉が入ってるんですよこれうめえでも今だいぶ甘いもので口の中が戻りました次ーお願いしてもよろしいですか はいということでね、えー、ただいま2巡目の料理到着しております。まあ、いろいろね、あるんだけど食べながら紹介していきましょう。改めてね、いただきます。こちら、麺類ですね。こちら、濃厚しびれ担々麺でございます。ででも見るからに濃厚なごごま感がすごいですいね<笑> の担々麺じゃないですね変に甘みもないししっかりとごま感これねスープというかもうタレぐらいもう濃厚っすよこれこんな感じででこれ麺ですね麺いいよこんな感じでもうね混ぜそばみたいな状態 <笑>ちょっとかに言葉が出ないですけどうまいちょっと一と通りね麺は食べ終わったのでこのねおかずたちもつまんでいこうと思いますまあもうねこれはまずねみんな大好きですよねこれエビマヨなんですけどこれ2品目こちらねエビマヨでございますねマジでエビが超でかい うん、お酒飲みたいい<笑>うまいこんなにねこの甘みもあってこれマジでうまいじゃ<笑>続いてこれ僕の大好物なんですけどこれ手びっちね使ったえー、唐揚げでございますこちらもう手びっちの焼きとか唐揚げ僕大好きで見つけた瞬間即興頼みました<笑>いただきます う<笑>んこれね是非皆さんあの手びち脂っこいとか、まあ、ブルブルしてね苦手って方にこそこのね焼きとか揚げで手びちを食べてみてもらいたいですね本当にね全く食感とか感じ方変わりますんでおすすめですでも本当に、ね、沖縄の人はもう豚って食べれないところがないっていうぐらいねもういろんな部位食べるんで食わず嫌いしてる方もいらっしゃると思うんですけども絶対ねこれは食べてほしい でもこうなってくるとあの今日いただけそのおすすめのメニュー以外で も, も食べてみたくなりますね<笑>今の手道みたいに沖縄っぽいのもあるんですけど、まあ、基本的にはねこの中華料理でどれもねこの価格帯で出しちゃいけないレベルの本格的ささっきの麻婆だってあんだけ作ってるのだったら普通お店だったら1500円とか2000円とかで出すレベルの麻婆豆腐なのに四川麻婆飯なんかワンコインだからねワンコインワンコインいない やばくないちょっとそしたら最後にですねこれ相当汁残っててもったいないのでこのライスをどぼんしようかと<笑>絶対うまいじゃんこれ最高ですねこれ<笑>こんな感じでよいしょ残ったね汁とご飯締めご飯でございますねいただきます絶対にするべきですねこれは 正直にあの日本の方だとやっぱり日本の担々麺って結構甘みがあったりとか実際のまあごま感とか別の香りが強いものが多くてそっちに慣れてる人はもしかしたらこの担々苦手って方もいらっしゃるかもしれないんですけどこの本格的な香りが好きな方は絶対この担々麺食べた方がいいと思うでエビのね香ばしさがある分こんだけね濃度が高くても 飽きは来ないといとうか最後までね美味しくいただけますねうんうんうんはいということでねただいま2巡目の料理全て完食いたしましたご三者はいということで、ね、こちらラストになるんですけれどもしゃぶしゃぶということでこれ結構ねメインというか売りのメニューらしいんですけど火鍋しゃぶしゃぶに沖縄豚しゃぶということでね こちょっと見ていただきたいんですよ、これ、具材、すごいのよ、真ん中にアグー豚のお肉、もずくに海ぶどうと、も, もずくもやっぱ沖縄のもずくって、ものすごい太くて、かつね、この海ぶどう、粒の大きさね。 海ぶどうってこれすすぐダメになるんですよかつ冷蔵もできないの冷蔵庫に入れると余計に、ね、粒がちっちゃくなりやすくて本当にに、ね、新鮮なものしかこの大きさ食べれないんですけどこちらのお店ねもう前日にね取ったものをそのまま送っていただいて翌日に届くという本当に1日以内に食べれるという、ね、新鮮な海ぶどうがいただけるらしいのでこれね早速食べていきましょうそれではいただきます。 一じか箸で行かせていただきますよいしょうーわー<笑>めちゃめちゃうまそう<笑>、うん、これさえあればずっと飲めますもんね梅<笑>ぶどうで う, うまいじゃあこちらねあぐー豚ですねいいよでちょっとねあぐー豚の方、えー、肉が分厚いので時間かかる か な, なのでそのうちに、ね、この火鍋の方、えー、こちらはねちょっと薄切りのお肉なんで先に行かせていただきます う, うまそうめちゃめちゃうまそう、うん、うまい お肉の食感がしっかりしてやっぱうまいですね、熱いとこの火鍋もね、また香りがいいですね、お う, うまっ、うまそう、<笑>もずくとね海ぶどうと豚といただきますねでこれね。 ポン酢につけていただきますうまう ま, う, うまいこんなに温めると変わるんですか最後にして今日の一番僕更新しちゃったかもしれないですねこれ一番好きかもしれないです うまいまね東京の方であぐー豚とか食べるとねちょっと高いですけど1280円からですよね一人前海ぶどうも高いし沖縄モズクも高いのに1280円で大丈夫なんですか<笑><笑>結構ね都内で食べようとしたらこの、ね、3種とも結構ね、まあ、高級風じゃないけどかなりね割高な。 金額になるのに1000円ちょっとでこれ食べれるんだったらものすごい男だと思うやっぱりねあの食べる前は、まあ、もずくとかね海ぶどう付け合わせというかサブみたいに思ってたんですけど実際に食べてみるとどれもねメインそれぐらいうまいですね付け合わせの野菜感覚で食べちゃダメでしたもう完全にメインでしたこの子たちは<笑>ニンニクも頂 い, いてるのでポン酢の方にニンニクも。 うん、入れた方が好き<笑>美味しいめちゃめちゃおいしいですねあこんなに変わるんですねす合いますねこれうまいということでねまだね食事の途中ではございますがなかなかね今撮影時間も長くなって僕の、ね、バッテリーが持たなそうなのでこの辺でね今日の動画は締めたいと思いますこの後僕は何かある予定ですか締めに ステーキバーベキュースペースがあるんですよはいはいはいバーベキュースペースえっと僕も4キロぐらい食べてると思うんですけど、はい、大丈夫そうですかお願いします<笑>はいありがとうございま す, いますということでえっと多分おそらく僕はまだ企画を知らないんですけどヨメニーさんのチャンネルの方では 締めステーキを食うらしいので<笑>ぜひね皆さんそちらもご覧ください改めてちょっとまだまだ食べるんですけれどもごちそうさまでしたということで本日もねご視聴ありがとうございましたえこの動画が良かったと思ったらチャンネル登録コメント高評価お願いしますいや重たいな意外にやばいいやあの余裕ぶっこえてましたけどステーキ食えるとかまあまあ重いですね<笑>